選抜上等の女子マネージャー長野雄彩さん甲子園でのノックに、意欲選手も恩返しの一生誓う。小なり第95回選抜高校野球、選考委員会第なり菱形27日。上等、徳島、派21世紀枠で春夏通じて初の甲子園出場を決めた。首相の森本外と保守、2年は、嬉しい気持ち。 プレッシャーを感じながらも喜びもあった。甲子園では機動力を活かして駆け回りたい、と声を上ずらせた。主体的に考える野球をテーマに機動力を活かした野球が持ち味だ。グラウンドは他の部活動との共用のため、バントのみで得点を目指すバントゲームで走塁や対応力を磨き、昨週は徳島4強入りを果たした。 部員はわずか13人。その一人が女子マネージャーの長野優再さん2年だ。幼稚園から幼馴染みの森本が勧誘。野球未経験だったが、猛練習でノックを打てるようにまでなった。新春吉優監督34も献身的なサポートをしてくれている。内野ノックは打ち分けるし、外野ノックをできるまでになるとは、と活躍に目を見張る。 甲子園の出場が決まり長野さんは、マネジャーの評価は目に見えない。やっと身を結んで嬉しかった、と思わず涙。これまでに試合前のノックを打ったことはないというが、新ー監督は、本人がどうしたいか、本人と話し合って決めたい、と甲子園でノッカー役を務める可能性について話した。本人も、一球くらいは打ちたい、と意欲を見せた。 聖地での戦いは強豪校が待ち構える。それでも森本は強豪校にも屈せず自分たちの野球をしたい。マネジャーにも勝ったスコアを書かせてあげたい、と宣言。恩返しの一生を誓った。林良、優。菱形高校野球と女子マネジャー96年に記録員として女子部員の参加が認められた。08年選抜の甲子園練習では、 花見さぎ山口の女子部員が初めてユニホーム姿でタイムキーパーで参加。16年夏は大分の女子マネージャーが甲子園練習時にボールの渡し役として参加したが、規定違反として大会関係者から制止され、グラウンドから出るよう指示された。当時は代表公応演団の手引きに練習補助員とボールボーイは男子部員に限るとの記載があった。 17年選抜から規則変更され、安全面を確保する条件付きで参加が認められた。岸型部員13人、上等はマネージャー1人を含む部員13人。少ない部員で出場した最近の例では、昨年春の只見福島が13人で初戦敗退。87年春の大勢、和歌山17年春のフライ方、小塚、岩手。 はじ人だった。74年春の、爽やか11、こと池田、徳島、はじ1人、エース山沖資源、元阪急を要した77年春の中村、コーチ、は、それぞれ準優勝と大健闘だった。